はい、続きで参りましょう。七夕バタ、こちらご披露させていただきます。盛岡三佐織では4曲の陶山さんがございます、えー。入場した際のご表示、そ